おすすめのがあれば教えてください。<笑>ダメ。<笑>これはいやあ。もうサブのイメージが崩れちゃおう。 こんにちはサムです。リチャードです。サムとリチャードです。はい。じゃ今日は<笑>あの今まで答えたことない質問ね集めてあの答えてみたいと思います。はい今回はあの二人への質問ですね。なんか今までやったことないような形式だよね。そうそうそう。じゃとしてこれを持ってますか。うん、手ハマる人っていうかはいこの人ですっていう時にこうやってはい。 指のかわいいね買っちゃいました今日、はい、でこれね多分ハマーのとしても使えるかなと思うんですこんな感じで<笑>いやー、はい、全然痛くない、はいはいはい、じゃあとりあえず早速始めましょうイエーイ、はい、始めちゃおう映画見る時に誰が先に寝ちゃいそ う,、はい3う はい、僕はすぐ<笑>眠たくなる方です結構寝るかもねそう運転する時もサム運転しながら僕は必ず眠くなるっていうのがあるんです起きてる言葉 100% ありませんこの人<笑>座ったままつまんないのでまあでもつまんないので失礼楽しめよ 多分運転する時にやっぱりね、うん、邪魔したくないし僕ね勝手にしゃべったら多分ね運転に集中できない結構危ない時もあったりするからたまになんか難しい質問する時あるのよこの人そうそうだから、うん、なんかそういう安全運転させたいっていうのがあってねだから時々寝ちゃうんですね喋らないとね自然に眠ったくなるタイプです誰が えっ、ー、と、ロマチックな詩を書いちゃいそうですか<笑>おお321はい、はい<笑>なんではい、じゃあなんでえー、っとねキレ事言うの得意ですはいしてます<笑>だから サ, サムに騙されたんです騙しちゃいました、はい、後悔してます で、で、彼…<笑>聞こめ、えー、でサムが書いた詩とか興味ある方がいらっしゃいましたら、うん、あのツイッターとかで公開しましょうねああんか依頼があれば詩書きますよ誰が先にやりたくなるんですか何よ 夜の営み<笑>はいいきなりはいはい321えっおかしくない<笑>いつもさ無理やりやらされてるます<笑>今噛んじゃった<笑>これノーコメント<笑>はいまあこれもちょっとね答えにくい質問でーす まあもうちょっとイメージタウンにつながるのでね<笑>うん家事の話なんだけど家事のがあんまり好きじゃない方は誰ですかうんはい321はい、はいはい、えっ<笑>まさかなんで<笑>理由を述べよ<笑>サムいつも文句言いながら家事やってるからなんか そうやりたくないかもしれないっていう気がするんですあと僕はちょっと待ってちょっと待っていょいと待ってちょっとかってちょっと待 っ, といいとっ、うん、ちょっと待ってねはいいつもく言ったいろいろそのいつもく言ったのかちょっと教えな例えば少しね、うん、クッキー食べてるときにクッキーのかけら、うん、少し落としたら サムがすごく神経質にブツブツブツ言いながら掃除するんですね僕はもちろん先に掃除するんですけどでもサムがまたすごく不満そうにブツブツ文句言うんですそれ例えばああもう少し水こぼしたらあ洪水とかって言っちゃおういつも文句言いながらやってるって感じ俺はうん好きじゃない方だと思ってる んいつも散らかってるからそ散らかってるないよ散らかってるのはこっちだよなん<笑>でそんなびっくりした顔<笑>散らかすのはこっちいつもえ全然散らかしてないっすよじゃあ皆さんね信じ な, が、うん、なければあの、うん、ルームツーアーの出る動画を見てくださいサムの、うん、机どのぐらい散らかってるかその動画見たらすぐ分かると思う あ, あの時は散らかってるけど今はすんげえ綺麗よ今さらに散らかってる<笑> 分かった。いつもさ掃除し終わった後にあなた汚すのよだから文句言ってると思うとりあえず掃除機かけた後にさいろいろこぼしちゃうからさこの人多分その時だけだと思ういろいろじゃないよ<笑>そのことないサム、すごい大げさ全然大げさじゃないっすよ少し水少しこぼしたら洪水とかいったりして、うん、えリチャード水こぼさないじゃん まだ嘘ついてる。こぼします。<笑>こぼしますって何、それ<笑>。水をこぼします。どこで。うん、全部いろんなところで<笑>、いろんなところでこぼすんじゃねえよ<笑>。<笑>誰の方が。うちで食事するのが好きですか。うん。はい、三、二、一。 あ、ううしてそう思うあまあ外食もいいけどやっぱりうちで食べるほうが落ち着いて好きなように食べれる僕もサムの影響で、うん、影響でそううちでなんか食事するのがリラックスできる気がするだからそんなに外食しなくてもいいっていうあっ 外, 外食は必要でもなんで た, たまにはなんで<笑>だって るめんどくさーいだから外食外食が好きそうはいうちで食事することが好き内食好きな人うちうちで食事するのが好きな人でしょそう